会場にお越しの皆さん、こんにちはこんにちは福島県、福島市からやってまいりました私です当イベントを私たち和田地は初参加となりますそれでもってこのイベントの最初を飾れるということで大変嬉しく思います邁進する東北人の姿を全力で表現いたしますよろしくお願いします よろしくお願いします 己の信念を貫き、限界に先へ。 you ¡Súbete, resuelve!